通電後にチェイスしてくれてたクローデットが倒れたわあら開けちゃった血の番人警戒して出ちゃったわキラー近くで張ってるどこどこあのこれバレてますか えどっちバレてないのですよね変な話、ま、作らないでください。 されたじゃあ助けちゃうわあ、私は許されてないのね ダメよクローデット時間がないわクローデットありがとう。 金がなってるからレースなんだけどまだ誰も切られないまま発電機2つついちゃったよ近いぞ誰かチェイスしてるのかいたんカンカン鳴らしてるだけで誰も売ってない 何がしたいの全然切ってこない鳴らしながらついてきてるけど怨恨ンンかノーワン狙いじゃないレースくんそこのとこどうなの怨恨ンンですか 回るじゃんめ、ね、回るって俺をオブセじゃないからノーワンでもいいやエンコンでもノーワンでもない 結局何がしたかったのカンカンしたかったの演奏会でも控えてるの 俺行っちゃうよクローデットが破滅の真ん前でやられちゃったわまずいわバレたワーミスミス乗り越え方ダメだわ戻っちゃった 私が近くにいるの分かってるから余計に離れる理由ないわダメ元で突っ込んじゃうわよ今よえっ、ー、そっち殴るの猶予警戒すると思ってたわあみんごめんね ストライク警戒は、してるみたい。クローゼット逃げて破滅の場所から離れなきゃ。調子乗り子成敗したぜ。下手くそなのに調子乗って、申し訳ございません。 結局こうなって、うんうん、最初に退場するのはわたしうわ地下かつらいなカニバルが出てきたら助けに行こう あれおかしいな出てきてない狡猾カニバルドワイトがもがき出した上抜けた。やっぱり狡猾だったな。これカニバルが油断してるすぐならいけるか心音なくなる前に猶予入れるぞ。 ロドワイトスプバナイスあと1台だからストライク系解放器用のアドレナリン使うために通電前に解放使おう。 今のうちにゲート開けてくれーあ嫌な予感しかしない。 カラーはフレディかここから回すかスネアかいたどっちかなあここ回すいいよ変わるよ 本当なになんでついてくるのいやいやおかしいおかしい。黒の方が近かったでしょ。なんとか逃げ切って、普通の黒と合流。あれいつの間にいたの救助ばっかで回せてないから、早く発電機回さなきゃ。 発電機回してさすがにチェイス中はついてこないのねこれに聖多だなー 1台も回らん結局この後、ストーカークローは、もがいて耐久放棄僕が1台回して終わりましたボロ負け試合の真っ最中ジェイクありがとう。 無理よー。危な。少しでも時間稼がなきゃ。 見逃してくれたわそしてついに私が最後の一人にお情けで見逃してもらったけど次はないわ絶対逃げれないえあっハッチ 鬼のベータテスト版試し中です。心音鳴ってる。ビルさん。早く発電機回そうよ。もしもし。わしの家を見ないでくれ。わしのプライベートリゾート場。なんか頭おかしくなった。ビルさんが暴れるから。キラー来るじゃん。 絶対煽ったと思われてるぞ。あれ誰かとお手ももぎってる。ビルさん。見つけたぞビルさん。わしのプライベート空間に入ってくんな。お前ら何やっの人は何もやってません。ビルさんが悪いんです。気がついたら全ダウンでした。ビルさんが釣られちゃった。最後にビルさんに会わせてください。 ダメだ引き裂かれちゃううーんこいつは回しにするかえなんでスルーなのビルさん僕を置いていかないでビルさーんわしのこと好きすぎじゃろ ビルさんのことは忘れないよ。やっぱりここにいたか。俺の居場所だから。そんなに見つめないでください。